フェです今回ね、前回、コンプレックスから、逃げ出したんですけど、今回ね、コンプリーティングザミッションということで。えっ、ー、と、もう、これね、最後のエピソードになります。じゃあ、早速やっていきましょう。今回、なんか、このエピソードでは、なんか、なんか、あのー、今までのエピソードにあった、このエンディングを使って、なんか、その続きを作れるらしいですね。 エアーシップは左から順に行くか。じゃあチャールズから、チャールズから行こう。チャールズとこれにしよう。じゃあ行きましょうか。はいはいはい。あったね。はいはいはい。はいはい<タッ><タッ><タッ> 中、ムリンスはんなプタ、はい、ドコボコジャングル<笑><笑> Rumors are they are attempting to launch an orbital Unconfirmed reports are are their train launch us jungle attempting some to of to satellite shipping assets this base an they telling they the by kind in はいはいはい。<音声><音声><音声><音声> ははは い, はい、はい、<笑>異常なしって言うけど後から異常出てくるからなおおこれはまさしくメタルギこれはいけるやろ<笑>ああはは見捨てられちゃったよ マジックハットってなんだ<笑>お、えっ、ー、何それえ嘘どうどういうあれいや種が知りたい。<音声>あ、やばい。あえー、っとああのマネキンになりきる やばい顔どこ行った<笑>なんか無難にウィンドウおおいけたおおすげえ景色がいいなトンネルじゃんえー、やばくないあこれあん あれ、落ちたよ。あ。え、ちょっと待って、あの、多分ん、なんかのパロディーだと思うけどさ、俺、元ネタ知らんのよね、これ。あー、これあ、あー、あれが画像編集とかでよくやるやつか。フォトショーやん、フォトショー。まさかのフォトショーでいけんのか。えー、すげえ、フォトショーでいけたよ。 ああ、荷物運んでんね。あ、あいや。なんでバレねえのえ、待ってトパッドのやつら荷物検査とかしたか？ちゃんと中身確認したか？なんでよく入れんねえそんな設定ざるやん。これさ動物の森じゃね。動物の森でしょ？あえやっちまった。 えー<笑>終わったな。なんかこれ、ルイージマンションあールイージマンションじゃねえか、もう完全ルイージマンションじゃん。おいえ、え、行けたのわは、<笑>えー、嘘マジおいこんな、こんな簡単に行けんの はうはは。ははは物気のら<笑>。おい。おーちゃまて、なんかいろいろと、なんかあの、著作権になんかうるさそうな感じのやつ、家具ばっかだな。